黒い毛と黒い毛このどちらが表に出てくる性質でしょうか子供が現れる確率って一体どのくらいなのそしてこっちがエンドウ豆の種子をシワ型にする袋の中に入れてこうやって振りますそしてこの中から2つ同時に取り出しますこの青いビー玉が持つ遺伝子は一体何でしょうこうするものを2つに分けて こっちのもの、もこっちを父型の遺伝子のものとしてここから1個ずつ取り出す場合取り出して記録する場合と。ラララジジジエーいいエエ ラスト気合い入れて、いるラのルスもうこれも優勢なのよ。